専門用のマイクにてオーディオに映りますが例文を説明するときは画面があるのでぜひ最後まで見てくださいそれでは始めます皆さんお元気ですか先週の健康とダイエットの英語を学んで実際に使ってみましたか今日のトピックはワクワク感のあるペットの話です皆さんはペットを飼っていますか 私は小さい頃はちょっと変わったペット、亀なんですけど飼っていました。なぜかというと、母親が犬が苦手だったんで、掃除とかしたくないから、亀、まあ、でも飼ったらと言われてて、亀を飼っていました。まあ、でもやっぱり犬、こう、元気をくれる動物が大好きなので、今後は犬を飼いたいんですね。 Golden Retriever はいいかもしれないんですね。早速今日の第1個目の例文から始めましょう。Mike, do you have any pets?Vivi, でも飼っているビビ I have a dog. 犬1匹飼ってるよ。Mike, what is it like? どんな感じの犬 ?Vivi, he's very energetic. He loves people. すっごいエネルギッシュで人が大好きだよ。マイククー h a t kind？ いいねどんな品種ビビイエローラブラドル金色のラブラトルだよリピートする前に皆さんにこのシチュエーションを想像してほしいですペット大好きな2人の会話ですね ビビはすごく自分の犬、ラブラトルについて話をしていて、マイクはそれに興味津々に聞いていますね。では、一緒にその雰囲気を想像しながら例文をリピートしましょう。マイク、Do you have any p e t s v i I have a dog. マイク、What's it like? Vivi, he's very energetic.He loves people.Mike, cool.What kind?Vivi, yellow labrador. この例文のポイントは Mike, what's it like? と Vivi の He is very energetic.He loves people.It が He になっていることに気づきましたか実はこれは文法というより 会話の中でで起こるこるとなんですね、まあ、英語を学ぶ時に「I, you, he, she, it」のように勉強しましたよね「It」はまあ命のないものあるいは人ではないものを示す時に使うと言われていますね犬を飼うようになると「犬」に気持ちが入っていて「It」を使うとペット主にはちょっとこう失礼になってしまうんです なので、英語圏では普段こういう場合は、is it a girl or boy? とか、is it a she or he? とか、まあ、性別を確かめてから犬のことを、she or he? かで呼びます。犬こそ家族の一員だという気持ちを表しますね。今回はペット主がハッピーなペット用語をいくつかご紹介します。 I bathed him bathed a once week 犬を週に一回洗います。I have a pet groomer. ペットのグルマがいますえ。ペットの毛を飼ってくれたりとか、もう綺麗にしてくれる人。I train my dog from time to time. 時々自分で犬のトリム、まあ、手切れなんですけど、押します。 I love to play fetch with my dog。play fetch。まあ、物投げ。犬と物投げするのが大好きです。今回は結構犬に偏ってしまいましたよね。まあ、私の犬好き性格が丸出しなんですけど。動物って。とっても可愛い生き物なので。 どれもこの地球にとって大事なな存在なんですねペットは私たちに癒しと喜びを持たせてくれると同時に私たちはペットたちに何ができるでしょうか2011年に日本のおもちゃ会社「タカラは犬の吠え声を人間の言葉に訳すマシンを作りました「ハウリンガル」と名付けています 犬の近くに犬の吠え声を録音したらすぐにその犬が言おうとする言葉が分かってきますこのビデオの紹介文にリンクを貼ってあるので興味ある方は是非見てください科学はこのように進んでいく中で動物こそ感情があるよっていうことが分かるようになりました私たち人間にとって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 感情を入れてて作っています一つお願いがあります YouTube の新人にとって皆さんのいいねとかシェアとかコメントなどは本当に幸せにしてくれる魔法です是非その魔法をかけてくださいそれでは来週の内容を予告します来週はサッカーについて勉強していきます